It's show time! ケ、OK、ですはい、今回もですね、えー、ザ・ゴースト・サバイバーズやっていきたいと思います。で、えー、っと、武器屋の親父と、えー、市長の娘はクリアしました。で、残るは、このね、ハンクの友達。はい。 ハンクの友達をやっていきたいと思います。これね、この中で一番難しいんですよね。難易度が。星4だからね。星2の市長の娘でさえ、僕ね、クリアできませんでした。だから、あの、なんだっけ、リハーサルモードか。リハーサルモードで、まあ、やっとクリアできた感じです。これもね、星4なんで、多分ね、これね、クリアできません。 ということでリハーサルモードでやりますレッツゴージに殺されてるんだよね本編では目的は G ウイルスの奪還って書いてあるああ狙ってるね G ウイルスを狙ってる。これを届けなくちゃいけないんだよね。ケーブルカーに逃げ込む。ケーブルカーに逃げ込む。ケーブルカーに逃げ込むセキュリティ部隊報告書。NEST セキュリティ部隊の数名が ローロ ー, ロー何したウイルスに感染した感染者には対人用防弾プロテクター通称 A 装備を着用している隊員も含まれる A 装備は文字通り高い防弾性能を誇り弾丸を完全に防ぐことが可能である鎮圧行動の際には留意されたしちょっと意味がわかんないんだけど とりあえず、行こうか。あ、最初からいい武器、武器確認しよう。サブマシンガンか、こいつ。と、支流弾。よしお。コンバットナイフ。ゲット。強化火薬、白。ガンパウダーと組み合わせることで、えー、硫酸弾を 2つ組み合わせることでサブマシンガンの弾を作成できるこれ大事だね後でもうちょっと全然当たんねーな当たんねーなこいつか こ, こいつか防具装備してないなるほど ゾンビかこれ分かんなかった燃えてるから鹿としていっていいんだよゲットして、M、MUP ハンドガンかいやここは救急いや持ってるからねハーブあのハンドガンいるかな 救急スプレーにしときますリッカーいるじゃんやるっ、うん、死んだ ?OK こいつの頭をぶち抜いて。 よ し, よ し, よしとりあえずガンパウダーこれ組み合わせたら確かサブマシンガンっつってたよねこれサブマシンガンの弾作っちゃおうかえ作れないのあれこれとこれで確か オッケ k o k サブマシンガンの弾これかよ防具をね着てないとこを狙わなくちゃいけないんのよ多分防具ないとここいつって顔面 アンパウダー大えぇ、ー、白こいつダリー植物野郎マジでオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケ ー, ッケ ー, ッケーあれえどこ こ, う来てこっちはいけないでしょうこっちいけないからさ ど, どこ行けんあ登るんかさっきのやつ倒さなくてよかったじゃん登ればさ「登る登るの時代は登る」 ライトニングホークマグナムショットガングレネードランチャーえ何にしようワイトニングホークマグナムマグナムでマグナムねあれちょっとどうどうマグナム大好きこっちかこっちにいるんか はいはいはいはいはいはいはいはいはいは い, 早 い, 早 い, 早い霧で見えないはいはさはいはいついはいは使ったらいけない感いかないは マシンガンがなくなってきたよマシンガンがウうーじゃねえんだよバかあんま見えないんだよね弾がないねえチったなこれハンドガン うわ、またこいつかうバグナム使っちゃおう粒々を撃てばいいんだ、ね、粒々を狙って、うっすオッケー なんだこれ。あれなんか取れないでしょ。よしよしガンパウダー。 ハンンドガンでしょくったなこれハンドガン取っとけよかったかなねっハンドガン取っとけよかったかもしんねいなえー、サブマシンなん し迷うわこれしかないの いいじゃん玉をあんま消費しないように走りますよしよしよしよし。 まあ、ねほんと消費したくないのもないもんだってハンドガン持ってないからさまたいるねあそこにやだなこれぶっぱなすか マグナム来たオッケーオッケーオッケーとりあえずこれで。 しとめるか一発で貫通しねえだろ失敗した。 パウダー黄色ガンパウダーガンパウダー白と白で組み合わせちょっと待ってくれ私手をこのハンドガンの弾をでえー白あと白でサブマシンガン作って マシンがやっぱヘリはやっ来てるねえつぶつぶくんをつぶつぶをつぶつぶをつ ぶ, つ ぶ, をつぶす しかとしかとしてえー、足かよええー ちょ<音声>おいおいおいおいお い, おいなんでタイラントでバカおいちょ っ, と待ったなんだ <笑>んてやばく、ね、<笑>ここで平らっとマジきついんだけど黄色と黄色、えー、組み合わせ。 Yes,、yeah, in it. I smelled it. Smells, it. 開いた開いた開いた危ねえマジで クリアすいやあそこはタイラントビビったほんとにいやビビったねタイラントビビってほんとに16分13秒 はい、というわけでクリアしました。なんだっけこれえー、何モードだっけリハーサルモードでクリアしました。リハーサルモードじゃないとね、これね、クリアできない。うん。これ、普通にクリアしてる人めっちゃすげえと思うわ。も尊敬しちゃうよ、ほんとに。 リハーサルでもちょっとね、弾足りなくなっちゃってるからさ。いや、普通にクリアしてる人すごいわ。はい、というわけでね、今回、あの、ハンクのお友達、リハーサルモードでクリアしました。まあ、こんな感じっす。はい。じゃ、また次回の動画でお会いしましょう。 山マでしのスタッ